この星には不思議な不思議な生き物がいる空に海に森に町に世界中の至る所にその姿を見ることができるその名はポケットモンスター縮めてポケモン世界には数限りないポケモンが存在しその正確な数を知る者はいない中には 幻と呼ばれめったに人前に現れないものがいるマサラタウンのサトシはポケモンが大好きな少年だポケモンマスターを目指して相棒のピカチュウや仲間と共に修行の旅を続けている。